それでは今度は小数や分数の二進・十進変換について見ていきたいと思います。でまあ、ここでもその法難法と、まあ、必ずしも多項式になるとは限りませんがやはり法難法と似たようなアイディアが出てきます。で、えー、とまあその前にですねあのまず最初にこの二進の循環小数をその有理数の十進数の表現に 直すというのをことを計算をやっていますけれどもその前に一応あの受信の循環総数数をを有理数の表現に直すすという計算をあの復習しますでこれはあのしばしばあの高校の数学でもやられていると思うんですが一応やった記憶のある人はどのぐらいありますかはいはい分かりました一部やっぱり言うみたいですねじゃあま あ, あのすぐ そ, そんなに難しくないと思うので、まあ、あの初めて見る人もやってみましょう。 えー、と例題としましてこ の, この A としてまああの数学となりますとこれが出た段階であの分母に7が出てくるだろうっていうのは気づく人は多いかと思うんですけれども、えー、まあ一応これをやってみようということでポイントとしてはそのまあこの A をですね10のべき乗を倍して その小数部の循環節は消すすという操作をしますこの場合ですとその1個の循環節が整数部に丸々1個現れるように定数倍するわけですこの場合ですと10の6乗倍します A を10の6乗倍するとちょうど142857っていう1つの循環節が整数部に来ますで一方で元の A というのはこういう形なんですね で、ここで、その10の6乗倍の a から a を引きますと、めでたく、この循環節の小数点より下の部分が全部バサッと消せるわけですね。で、そうすると、うんと、まあ、左辺は、えっ、ー、と、999,999a ということになってて、で右辺の方は、えっ、ー、と、この 142,857 だけが残りますから、であとは、 あのこれを A について解くことで、あこの A っていうのは7分の1だというふうに出すことができます。以上がその10進の循環小数か ら, をからですね、その有理数の表現を得る手段でした。で、えー、実はこの方法はあの2進の循環小数からその10進のその整数、有理数表現をあの表す際にも同じように使うことができます。ので、 まずの例題を見てみましょう。で、ここでは A としまして、0.00011 ですね、この小数第2桁から第2345、第5桁の4桁が循環節であるような、こういう循環小数を考えてみます。で、そこでまず、まあ、いくつかやり方はありますけれども、一つの方法としまして、 えー、とまず循環節がですね小数点のすぐ下に来るように、えー、とこの a を定数倍します、えー、とこの場合ですと、まあ、あの循環節が小数第2位から始まっていますのでこの循環節が小数第1位から始まるように、えー、とこの b という値を定めるわけですね、えー、とですので a を2倍したものを b を考えるとそうすると、まあ、こういう 0.0011 が循環するような小数になりますで 次にこの B に対して B を定数倍してその循環節が1個整数分に来るように持ってくるんですがえっと受信数と異なる部分はこの定数倍する部分が2のべき乗なわけですねっていう部分ですねその受信数の場合はあの桁を1個ずらすには10倍したんですけれども2進数ですから桁を1個小数点1個ずらすには2倍するということに注意してくださいそうしますとこの場合は えー、と2の、えー、と4乗倍ですね2の4乗倍 B を2の4乗倍することで循環節をが1個整数部に現れます。で、えーとまあ、ここで疑問を持った人もいるかもしれませんが先ほどの循環節の長さが4桁だったのになんでこれ全部 循環節を動かしたはずのように2桁しかないんだ2桁しかないんだっていう疑問を持つ人もいるかもしれませんが実は今回の循環節というのは上2桁が0ですからそうするとまあ0011が全部整数部に来たときにはえっ、ー、となんだ上の00っていうのはまあ0を意味するわけですねそうするとこの 2C 数の11だけが整数部に残ることになりますであとはこの元の循環小数 B というのを取ってきまして でやはり受信数と同じようにこの引き算を行います。そうすると右辺は、あ左辺は2の4乗マイナス1倍の b と、えー。これ受信数で表してますので注意してほしいんですけれども。でそれに対して、えー、と右辺の方は11という2信数が残りますが、えー、これは受信数で3なわけですね。で、えー で、これ 15b イコール3という b に関する方程式になりますので、これを b について解きますと、b は5分の1ということになります。で、さらにこの b というのは、最初に与えられた循環小数 a を2倍した数でした。ですので、元の a を求めるためには、この b を2で割ればいいですので、元の a というのは実は10分の1ということになります。いいでしょうか。 でまあ、ちょっとした事実なんですけれどもあの、まあ、2進数と10進数を比較して分かることはその10進数で循環せずには表記できるような有理数が2進数の表記では循環小数で表されたりすることもあるところですねそういう一つの例になっていますのでこれも注意しておいてください。困っでしょうか では、あの、じゃあ逆にですね、今度はその十進数、えっ、ー、と、十進の、あと有理数ですね、十進の有理数を二進表記するあの方法を見ていきたいと思います。えー、これ、整数以外の場合ってですから、まあ有理数が含まれる場合ですね、この時のあの十進数を二進数変換、表形の変換を見ていきます。 えっと、まず、x というああの実数が与えられたときに、この x をですね、あの整数部分と小数部分に分けて表します。えっと、整数部分は、あのこれまでたびたび出てきたシーリング関数を使って、x のシーリングという形で表すことができます。で一方で、その小数部分をこのような形、ちょっと特殊ですけれども、中カッコ括弧でくくったような記法で このこの時にですねそのまあ z というのをその x の整数部分の二進表記それからえと p というのを x の小数部分の二進表記と置くことでまあ x 与えられた x に対する z.p 点っていうこの二あの表記が得られるわけなんですけれども。 整数部分のを十進数から二進数に直す計算は先ほどこの前の部分で扱いましたのでここではその小数ですねこの小数部 x の小数部を二進数に変換する方法を扱います。で、まあ、ここではまず例題としましてその十進数の10分の1を二進数で表記する の計算を見ていきますで基本的なあの手順なんですが、えー、とここにありますようにまず最近与えられた10分の1っていう数を2倍するんですね。で2倍して順に2倍していきます。例えば与えられた数が 10, 10分の1ですからこれをまず 2, 2倍して、えー、と5分の1になります。で この5分の1というのが出たときにこの値がですねもし1を超えていたらその1を引いた上で1をこの右側に書き出すという操作を行います、えっと、まず最初のステップでは10分の1を2倍したものは5分の1ですからここでは5分の1というのは1を超えていませんのでそのまま次のステップに持ってきますで次のステップでは5分の1を2倍して5分の2になるんですが 5分の2は1を超えませんのでそのまま次のステップに持ってきます。あちなみにこの5分の15分の2っていう値がその1を超えない場合にはここにプラス0っていうロっていう値をこう書いてるいんですね。で、えー、と5分の2を2倍して5分の4になるんですけどこれもやはり1を超えませんので、えー、と右側には0と書いて5分の4を次のステップに持ってきます。 で5分の4を2倍したところで初めてこれは5分の8となって1を超えましたのでこれを1プラス5分の3というふうに表記しましてこの5分の3の部分をこの次のステップに使いますで次のステップでは5分の3を2倍しますそうしますとこれ5分の6になってこれも1を超えますのでこの5分の6を1プラス5分の1というふうに表しましてこの5分の1を次のステップに 持ってきますでここまできってみますと実はあのここからですねその計算が繰り返されることに気がつくと思います。実はこれ5分の1っていうのはちょうど2番目のステップに戻ったわけですね。そうするとここから先はこの2番目の5分の1のステップから23456ってこのこのステップがもうずっと繰り返される循環することになるわけですね。ということで。 えーとまあ、右, 辺の値右辺の値っていうのは、えー、とこの掛け算した部分ですねこの掛け算した結果が、えー、と1に等しくなるかもしくは今のようなその循環節が出るまでその計算をこう今の計算を続けていきますでそうしますとあの最後にですねこの脇にその0が出たり1が出たりってしてましたよねでこの0か1をですね 各桁の数字を上から順に小数点の下に並べていきます。この場合ですと、えっ、ー、と、まあ、00011001っていうふうに途中まで計算しましたけれども、これをその小数第1位から順番に並べていくんですね。でそうすると実はこれがその10分の1の二進数による表記ということになります。で、 じゃ あ, あのそうしますと こ, こならんな感じですね。一応あの式だけ書きますと、えー、先ほどの展開式では00011001ってなってましたので、まあ、そう書きまして000111001と、えー、というふうになるんですけれども、えー、実はここではその小数第2位から第4位第234位第5位までの4桁がずっと循環するとして現れるという形で 表されますでそれがなぜ今のような計算でその二進表記が得られたかっていうのはやはり先ほどと同じようにその方ーナなーナアイディアで説明することができます。先ほどの計算というのは実はこのような形でなしておりまして10分の1を2倍しておったんですがこれ2倍した段階でですねこのような形でその10分の1を表したことになります。 で今度はその5分の1を2倍することで、えーまあ、このような展開をしましてで5分の2を2倍してさらにこのような展開をしてで5分の4を2倍したときにまあ1とプラス5分の3ってこういう展開を得たわけですねで5分の3をさらに展開するとまあ1プラス5分の1という展開にやられてっていう形でこうあのー、10分の1という樹脂の有利数を展開していったときに、えー、実はここにですねあのー、現れる この数値ですねこの値に実は二分の1のべき乗がかけられてきて表されるというところがポイントです。二分の1のべき乗にこうなんかかけられる係数っていうことは結局これは二進数で 表, せ 表, せ表した時 の, まあその各桁のわけですね。このようにしてその受信の有理数を二進の小数に展開することが可能になります。 までいいでしょうか。